勝手に自分たちで袋工事に迷い込んで、この人たちは何をしたいのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。徴用工問題といえば、韓国の大法院が2018年にこれまでの日韓基本条約及び国際法を無視した大暴走ですが、 ついに引くに引けなくなったところでブレーキをかけるよう韓国内から意見が出てきました。中央日報がコラムで日韓関係改善のためにまずは日本企業の資産の現金化をやめるように主張しています。中央日報のコラムを引用します。韓日関係がこれ以上悪化しないようにして来年春に改善の契機を用意するために 最も急がれることは、韓国最高裁判決に伴う日本企業に対する最小裁財産現金化の中止だ。現金化は日本の報復と韓国の反発が交差して、両国関係を破局に導く懸念が大きい。8月11日、テグ地方裁判所が日本製鉄の即時広告3件を棄却し、8月18日、アニャン支部も 三菱重工業の国内債券差し押さえ取り立てを命令することによって関連司法手続きがほぼ完了段階である以上現金化は時間の問題だ。韓国政府としては何よりも強制徴用問題の外交的解決に向けた時間稼ぎのために現金化から防がなければならない。原告支援団体を含む利害当事者を説得し、 日程強制動員、被害者支援財団など、第三者の大返済によって、現金化を中止させなければならない。そうなれば、強制徴用問題に関連した、日本通商規制の解除と、韓日、軍事情報包括保護協定、ジーソミアの正常化も、同時に解決することができるはずだ。合わせて、韓日葛藤の核心である、強制徴用問題の、 外交的解決法を追求しなければならない。外交的解決法は韓国最高裁の判決と日本が主張する韓日請求権協定を折衝し、韓国政府、請求権資金使用韓国企業、被告日本企業の3社が出資する基金を通じて原告に賠償する方式が現実的だ。2000年ドイツの記憶未来責任財団と 2000年、鹿島建設。2009年、西松建設。2016年、三菱マテリアルなど、日本企業の中国労働者のための基金設立の先例がある。技術的事項はすでに10件余りの多様な選択肢が提示されているだけに、状況と交渉の推移により組み合い、変形すればよい。日本政府も、日本企業の 基金出資と原告に対する日本企業の謝罪を確保するために積極的に協力すべきだろう。多様な利害当事者の意見取りまとめと説得のために韓国政府が調整役を引き受けるべきで2005年の時のように官民委員会に委任するのも方法だ。外交的妥協に基づき国会の特別立法を通じて 最高裁判決との衝突を避けられるはずだまた、2019年、和解癒し財団解散以降、停滞状態の旧日本軍慰安婦問題も、2015年、韓日合意に対する保管措置が模索されるべきで、この過程は、強制徴用問題解決と、韓日間の究極的な歴史和解にも資するだろう。最も重要なのは、 被害者の心を癒す真の謝罪であるから、中間日本大使の書簡伝達も考慮する必要がある。また、被害者慰霊施設の建設と歴史研究への支援なども検討しなければならない。ドゴールとアデナウアーがフランス、ドイツの歴史和解と欧州の統合のための種をまいたように、韓日両国で、キムデジュンとオブチに続く新リーダーシップで、 東アジアの平和と繁栄を担保する健全かつ安定した韓日関係の構築に向けて果敢な政治的決断を下さなければならない。とのことです。もはや日本としてはどうでもいいです。助けない、教えない、関わらない。我々としては悲観三原則を貫くのみです。地理的に隣にあるだけで 仲良くする理由にはなりません。そもそも、かの国だけがお隣ではありませんから、我々としては TPP で近隣地域国とのパートナーシップを深めたり、地理的に離れていたとしても、イギリスとの EPA のように、個別に協定を結んで関係を深めていけばよいのです。そもそも、この徴用工問題は、1965年の日韓請求権協定で最終的、 そして完全に解決済みです。日本から韓国側へ無償3億ドル、優勝2億ドルの計5億ドルもの金額が支払われています。5億ドルといえば当時の韓国の国家予算の 1.6 倍という巨額の金額です。それだけの経済支援を日本から取り付けながら当時のパクチョンヒ政権にしろ歴代の韓国政府は自国民に 日本からの援助の事実を告げず、日本の援助で道路やダムのインフラを整備しておきながら、ハンの奇跡と喧伝してきたことが原因です。資金と技術両面での日本の支援で最貧国から立ち直ったのに、それが自分自身の努力で成し遂げた奇跡として信じ込まされてしまうとは、愚民政策に他ならず、また実際に 日本から得た賠償金を手にすることができなかった韓国の国民もある意味では被害者です。とはいえ、パクリ居直りが許されるわけではないことは言うまでもありませんがね。国際法を無視して日本企業への賠償請求を認めた韓国の大法院の大暴走に対して当初、ムンジェイン大統領は司法の独立を尊重すると黙認する姿勢をとりました。 確かに三権分立は民主主義の根本原理です。しかし国家間で結んだ条約、協定を一方的に覆すような判断、判決は外交の責任を担う当事国の政府によってそうした判断がなされないようにしっかりと国内の法廷で説明をするべきです。時の政府の立場で反日カードとして条約の解釈をコロコロ変えられ、 ゴールポストを動かされてしまうと、両国間の法的安定性が損なわれてしまい、国際法秩序が乱れてしまいます。これでは信用も信頼もあったものではありません。100年以上前に福沢諭吉は、配信医薬が朝鮮人の特徴と継承を鳴らしています。いくら経済的な発展を遂げても、韓国人の本質は何ら変わっていないようです。 文在寅は表向きは人権派弁護士として司法の独立を尊重すると立派なことを言っていましたが、これでは弁護士失格ですし、国際法を無視してしまっては弁護士は愚か一国の大統領としてまともに相手にすることはできません。2020年には韓国側から日本企業が賠償に応じれば後で韓国政府が穴埋めすると 非公式にせこい打診があったそうですが、もちろん当時の安倍政権は相手にせず、1965年の日韓請求権協定で解決済みとの従来の立場を崩しませんでした。もっとも韓国側の提案に応じたところで、韓国得意の茶舞台返し、開き直りにあったに違いありません。日本には何をしても構わない。きっと最後には妥協してくれるだろうと。 甘い考えの韓国、そしてムンジェインですが、さすがに今回の日本の厳しい対応に焦ったのか、2021年1月には現金化について、外交で解決すべきで現金化を認める判決は望ましくないと述べています。発言に一貫性がなく、これには韓国国内からもバッシングが起きるありさまです。自ら反日カードとして、 韓国大法院の暴走を黙認しておきながら制御を失い自身の支持率の低下を招く結果になるとはまさに自業自足です。ムンジェインは東京五輪の開会式出席と日韓首脳会談の開催を企み一発逆転を狙うも菅政権に剣もほろろにあっけなく断られてしまい空振り。手詰まり感満載のムンジェインは 任期一年を残し、何一つ外交的な成果が残せず、焦りに焦っているようです。ここに来ての、現金化するべきでないとの中央日報からの援護ですが、もはや日本からすると時すでに遅し、あとは文在寅政権の自爆症の結末を眺めるだけです。2018年の大法院の判決当時から日本国内では、韓国が 自分で自分の首を絞めているだけではとの冷静な分析がありましたが、まさにその通りの結末が近づいています。一体この人たちは何をしたいのかさっぱりわかりません。日病で発狂して自滅していく隣人には関わらないことが一番です。国際法無視の現金化は決して許されることのない暴挙にほかなりませんが、現金化しようがしまいが、 日韓関係改善も何もなく、関わらない日韓関係の希薄化がベストです。対韓国への輸出管理の厳格化措置の継続、日韓スワップ協定の無期限停止、そして元慰安婦や元徴用工問題については、解決済みと言い続ければよいのです。韓国は断るごとに、日本は謝罪をしていない、日本の謝罪は足らない、と ゆすりたかりをしてきますが、我々は十分に戦後処理を果たし、韓国への経済支援も約束通り果たしています。支援の範疇を超えて技術がパクられる、コピーされる被害さえ受けています。地政学的に逃れようのない隣国が、いつまでもしつこくゴールポストを動かすのであれば、もはや同じ価値観で解決策を講じることはできません。